はいじゃあ次こちら見ていきましょうラウズ・アブソーバーこちらでね、えー、ジャックホームとキングホームのギミックを見ていきたいと思いますジャックホームからいきますカードはこの2枚ですねフュージョンイーグルとアブソードカブリコンこの2枚を使ってジャックホームにちょっと変身しますねギミックなんですけどこのね上のボタンを押せばこここんな風に開くんで ここにね、カードが収納できる感じになってます。こんな感じで、ね、収納できます。こうやって、こう押すと、バキーンとね、開いて、かっこいいです。ナイスーャックホーム。まずこの2枚を、 取り出してアブゾーブカプリコンを挿入しますアブゾブクイでこっちのフュージョンイーグルをスラッシュ はーいでジャックホームとねでさっきのあれあれあのあれだよ2つのプレートがあるんだよこれこれこれこれこれこれこ れ, <笑>これがジャックホームのこれがねちょっとピンボケしてるこれがジャックホームのプレートなんで を食めるとあれまた<笑>また大気音がなってるの、ね、これはいこんな感じでプレートつけると、えー、ジャックホーム完成ですじゃ次キングホームいきましょうかキングホームははいエボリューション効果ですこれでねキングホームに 変身したいいと思いますアブゾードカプリコーンをこう入れてでこのプレートを入れるとそうこの体変身体験になるからエボリューションフォーカースをスラッシュ。 おー お, ー お, ーおーキングホームキングホームかっこいいねこれキングホームこんな感じですねキングホームギャレンのねジャックホームの変身音もそうそうできるっつうことなんでちょっとやってみましょうかねギャレンの時はこっちのあのーボタンをえーブレードの方じゃなくてギャレンの方にします これ多分ね、ギャレンのジャックホームの変身発動の方になったと思うんですよね、こっちが。で、カードは、<笑>なんかでもいいらしいんですよ。とりあえずアプソードカプリコンを入れて、フュージョン これがギャレンのジャックホーム。ブレードキングホーム初変身の再現というのもありますね。ちょっとやってみようかね、これも。まずキングホームのプレートをはめる。はめて電源をブレードの方に入れる。電源をブレードの方に入れる。 ブレードのほうに入れたらちょっと音が違うねさっきとピッて言うピじゃないで次にブレードキングホームプレートをまた外すとはい外してアブーブカプリコンを入れるアブゾブクイーンエボリューション効果さサスをスラッシュ なってる間にプレートを差し込む。ああ、なんかちょっと覚えてる。なんかバチバチ鳴ってるやつでしょ。これ最初の。すごいこだわってるね、本当に。 これジョーカーの、ジョーカーへの変身音もちょっと収録されてるみたいなんで、ちょっとね、聞いてみたいと思います。これ、プレートを、このね、キングホームのプレートを入れたままスイッチを入れると、なんか、これがね、えーと、特殊モードとして起動するらしいんですよ、このプレートを差し込んでスイッチを入れると。 で、こっから13回変身を行うと13回目の変身音の少し後にジョーカーへの変身音が鳴りますとはい見ていこうはい、じゃあちょっと聞いてみましょうかジョーカーへの変身音これ13回目なんですけど ジョーカージョーカーカすーごい再現度がすげえなマジでえじゃあ次はですねあのレンゲルのキングホームの、えー、失敗の時のね返信用もちょっと入ってるらしいんでそれを見ていきましょうまずこのねキングホームプレートを差し込んで、えー、ブレードとは逆の方のねスイッチに入れます でこのプレートを抜いてカードはねこれ何でもいいんでしょう、まあ、とりあえずこれを入れてアブブクイこれをスラッシュします はい、これがちょっとレンゲルのし「キングオブ」失敗の時の音らしいですはいじゃあ次こちらのねえー、っとブレイラーザー見ていきましょうん、S S、こっちか、S、どういうこと えちょっとねラウズカードをさっきからスキャンしてるんだけど全然読み込まないんだよね。ね読み込まないでしょ いや、めっちゃゆっくりやったよ今やっぱミスばっかだこれ。